疑惑が少なかった方の勝ちなんて幼稚なルールではないですよね。どうも、政治いろいろの学部です。タイムリミットまで1ヶ月を切ろうとしているというのに、未だに両候補のネガティブキャンペーン、つまらない子供の喧嘩に終始している韓国次期大統領選挙。 今度はイ・ジェミョン氏の夫人にも疑惑が持ち上がったのですが、これまた例によって幼稚すぎる泥仕合になっているというのです。2022年2月3日付、中央日報からの引用です。韓国与党共に民主党大統領候補のイ・ジェミョン氏が、京議知事として在職していた当時、京議堂所属の公務員がイ氏の夫人、 キム・ヘギョン氏の私的な雑務に動員されていたという論争に対して、キム氏が2日、すべては私の不徳の致すところと話した。キム氏はこの日配布したコメントを通じて、あってはいけないことがあった。これまで苦痛を受けた秘書 A さんが、どれほど辛かったか考えると心が痛いとした。合わせて、孔と死をきちんと分けるべきだったのに、 ペさんと好意にしていたことからよく助けてもらったとした。ただし、キム氏は、ペさんからいつも助力を受けていたわけではないとした。キム・ヘギョン氏の私的脱務疑惑は、先月28日、ソウル放送が、京畿道庁秘書室に勤務して退職した A さんの情報提供が報道されて大きくなった。A さんは、自分が京畿道総務課所属だった、 ペさんの指示を受けて、キム・ヘギョンさんの指摘雑務を引き受けていたと主張して、テレグラムのやりとりを公開した。テレグラムのやりとりを見ると、ペさんが、奥様の薬について調べてほしいと依頼すると、A さんは、同庁医務室で他の秘書名義で処方箋を受け取りましたとし、2回秘書室前へ行きましょうかと答える。また、A さんは、 キム氏が頻繁に訪れる飲食店で品物を受け取って自宅に持っていく過程をテレグラムを通じてペさんに一つ一つ確認を受けていたこのような報道に対して当時ペさんは公務遂行中に候補家族のための知責用務を処理したことはないとし虚偽事実のルフで選挙に介入しようとする試みが多い座視しないと強く反発した とのことで、いかがでしょうか。本人から家族親戚と、何から何まで疑惑まみれの韓国次期大統領選挙ですが、今度はイジェミョン氏の夫人のスキャンダルですか。ここまでつまらないスキャンダルが続くと、もう何を聞かされても驚かなくなってしまいます。キョンギド知事時代の話とはいえ、10年も20年も昔の話ではありません。要は、 父に使えるべき公職のスタッフを、イ・ジェミョン氏の夫人であるキム・ヘギョン氏のプライベートに回していたという話で、劣気とした公私混同であることに変わりはありません。しかも、スタッフに何を頼んだかといえば、食料品の配達だの、処方箋の受け取りだの、こまごまとした用事ばかり。政治家の公設スタッフの給料は公費から賄われているわけで、 公設スタッフをプライベートな用事で稼働させるというのはすなわち国民の血税を私的に留意をしたのと同じことです。E 氏の夫人を含めスキャンダルの関係者は事実の重さを分かっているのでしょうか。施設秘書 A 氏に一連の指示を出したペ氏は一旦疑惑を否定しておきながら後々になって態度を一変させ事実関係をほぼ認めています。 この辺りもいかにも往生際が悪く、すっきりしない印象を受けてしまいますね。ペイ氏は一応謝罪したものの、釈明の内容には未だ釣り妻の合わない点が多く、深く突っ込めばまだまだ新たな疑惑が出てきそうな状況です。公設秘書の指摘流用はそれだけでも大問題ですが、こんなスキャンダルが小さく思えてしまうほど、22年の大統領選は、 終分まみれの泥合と化しています特に、e、イ氏の方は、本人の飲酒運転や不動産業者への利益供与、親族への暴言、息子の違法賭博など、とても公人とは思えないスキャンダルが次々と明るみになり、謝罪にまで追い込まれています。一方、検察総長出身で、クリーンなイメージのある対立候補、ユン氏にしても、 決してクリーンな体とは言えません。キム・ゴンヒ夫人の経歴詐称疑惑は韓国国内でも大きく取り立たされましたし、運営団体絡みの金銭不正授受疑惑に関しては、現在進行形で捜査の手が伸びているということで、イ氏に負けず劣らずダーティーではあります。ユン氏にとってスキャンダル以上に不安材料となるのは政治経験の乏しさです。 そんな無視長、京畿道知事を歴任しているイ氏とは違い、検察畑を歩いてきたユン氏には政治家としての経験がありません。ユン氏自身もその弱点を自覚しているのか、イーシとの党首討論をギリギリまで渋っており、今更討論をしても意味がないなどと子供じみた言い訳をしては逃げ回っていました。価値のある討論になるかどうかは、ユン氏の 対話スキル次第だと思うのですが、よほど自信がないのでしょうか。第三の男として一時期注目されたアン・チョルス氏にしても政治経験がほとんどなく、国家運営に関してはユン氏以上に素人と言えるでしょう。気になる対日政策にしても、アン氏は徴用工判決について、状況に応じて保留することは可能だと発言し、 原則的には強制執行を命じる判決を踏襲するスタンスを見せています。強硬路線の一種ほど反日戦略を露骨に打ち出していないものの、歴史認識に関しては従来の大統領とさほど変わらないのではと見ることもできます。また政治経験のなさから来る失言、ケアレスミスも目立っており、政治のプロからも失笑を買っている始末。 一時は支持率が 10% を突破していながら、ここに来てまた 7% 台に落ち込んでいるのも、そのあたりに理由があるのかもしれません。決戦まで残り1ヶ月、夫人のスキャンダルはまだまだ火がついたばかりということで、イー氏の情勢がさらに悪化する可能性もあります。ただ、以前の動画でもお伝えしましたが、選挙戦終盤に差し掛かり、あのパククネ前大統領が登場したことで、 選挙戦の行方は、ますますわからなくなってきています。しかし、スキャンダルによって、シーソーのように選挙が揺れ動く、政治のレベルは国民のレベルで決まるとよく言われますが、選挙のレベルを見れば、韓国のお粗末さがよくわかりますよね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、